なんか、ね、地下街の方に行ってから私たちも使いますけど地下街あるね地下街だって中山市の地下 街, 地下街なんかあのハインから地下街がずっと強いてるっぽいんですよえでマジで、うん、すごいねえら、ー、い長いじゃん地下街でも電車一応人気分だったしさすがに一回ね一分半ぐらいは走ってると思うから そう考えると、新宿新大久保とか新宿代々木の辺りまでは全部地下街が続いてるってことよね暑くは出てこないかな暑かにしたら、もうなんか白いそうだよね鳥たみがある鳥たみがあるよね、暑くは出てこないかな <ス>あいつめちゃくちゃ取ってくちょっと待ってめちゃくちゃセンでしょう。はい、ありがとうございます、はい、いますい、えー、ませんでし た, す, でした<笑>すごい、この先輩たちがやっぱりいい、ね、<笑>頭を下げる大丈夫ですか本当にすいませんでした本当<ス><ス>にあんまり言い訳とか少ないんですけど三十代にはかなりきつい髪がなっていますけど<ス>申し訳ござません私は最近20代でしょ1泊二日までは我々やったことあったんですよ 2泊3日目は未知の領域だったの、ま、だなるほどまままあああその結果、ちょっと過信すすぎたんです、ね、ちょっともうだめでしたす、ね、<笑>したすみません、いいいまあ仕方なにやばい、ま、優しい笑顔、ま、大丈夫私が楽しんできたんでんできたんであよかった<笑><笑><笑><笑>うちゃう、ねああ<笑>ね、<笑>えない。あのでなん 今日日日動くことが大事じゃない明明日もものらまたー朝日でーああおすごくない 朝一らしくね、天までこう日が昇って。飛行機飛行機飛す。すごくないですか？雲が。ほら、朝朝さ、一瞬一瞬撮ってた時まだちょっと曇ってたの。そうです、ね、レッドブル飲んじゃったもんね。もう飲んだもんだ、ね、か<笑>飲んじゃったもんだから。も今も雲を全部飛ばすしたいや。じゃあちょっと見ていきましょうはい。います。またリガキルたんでしょ？ととライチじゃん。甘いライチ。 これ結構いいねね結構でしたた、ね、食べちま、ね、きが有名なんだよね。 生アイス真面うまいらしいの。めっちゃ食いたいんだけど。そう、あのタイ、まあ、その日本だと、えっ、ー、と、宮崎とかそ、そういうとこでしか食べれない。高いほう。そうそうそう。買って、だから、このホテルで冷やすっていうのが一番いいらしい。これりんごとかもね。すごいじゃん、肉とかさ、あんま日本では食べないでしょっ。そう、そういったじゃないけどうん、違う。 そうこさ熱いのに肉とか魚とか売ってんだよねそうな ん,、ね、うなん日本だと考えられないじゃん考えられない怖すぎる怖すぎるよ ね, るよねでもそんだけやっても大丈夫ってことなんだろうね大丈夫ってことなのか気にしてないかどっちか気にしてないか。<笑>免疫ついてるのかなあどうなんだろうねこの、ね、ドリアンダー<笑>ここいいドリアン食べてる人すげー前で あまあ、ドリアンクユキねー<笑>なーやばそう面白いなー色んな調味料が多い生魚あお寺だめっちゃ寺じゃんすごいいいねお寺のさ電光掲示板ってやっぱすごいよねなんかね 確かい、ね、いやこじゃあまあピーナツ。えー 今ここにね、一っポンって入ってるかわいいあ、目だわ日本の目と全然目だあ、本当。とすっかい苦みがあるえぇ、ー、あ。一口ではいつも飲みなんだけど、うん、いつもちょっと酸っぱいなきゃ夢なんだけど、うん、最後の後味が、うん、苦手な人いると思あ、わかる私は私ちょっと苦手、うん、だから苦いから、ね、苦いから、はい、うん 味が日本の梅じゃないかなあー不思議だだよねちえち何だろうこれで、ね、ピーナッツの粉なん ちょっともらおうちょっとっこれあと50個いいてな出出ました出まししたた、はい、っちゃん個いいいここゃゃん、うんあうううままれはめちゃくちゃう なんかそれ食べちゃった後、これ飲むとより苦味が増すんだ<笑>確かに気まらんなこと気がたまらんそうでしょう。目指すはライチ目指すライチいやもうあんだけよあんだけライチライチ言うてましたから言ってるからね僕それも言ってたのがバイオハザードっていうそう<笑>何これライチんだよな ライチといえばさ、ライチの話で今、いいイ、ね、ライチの話していいライチの話していい実は台湾ってライチの生のライチとかがあるんですよで、うんね、生のライチ食べたことあるあるあるあるある。ね、え, どうやってえ沖縄で、あ、違うタイでタイでタイもあるかもね、確かに今私に、ね、話すかけたらダメだから、えー、今ライチ売ってんのよライチ売ってんじゃない？ライチの話聞いて よ, <笑>イいてよ<笑><笑>バイオハロードにそうだ、ライチ <笑>この敵見てて思い出したけどっ<笑><笑>そういあ違 い, <笑>違 い, いでも戻り<笑>ながらいい分 も, もう一回ご紹しますかねはれがいはいそうだねでもね、安いはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは どこでどうやって食べんねん？ホテルでカケルを冷やして、モテカルで冷やしてカットは、まあ雰囲気で<笑>まあでも借りれそうだけどね貸してあるって一回聞くのはありだと三つも食えるのかって問題あるよね食えるでしょう食える食えるでしょうだってあなた君は滝ですよ、まあまあ、大丈夫え大丈夫滝です滝 滝, 滝、大私、滝行です今大丈夫あ、こだ月物の方でここ やっぱ安いには安いの理由があるんじゃないかなかん、ねかんねかんね、もううそうようさ、んうんうん、し<笑>おいしゃおおよ私買買かいいま味っ味っててのやた見くれる そうそうそううん、んそそそごいいで、ミュッてミュュてててやんのちょっと見あ、うんはいうん、じゃよし。 <笑>マジこれあのね、全然ぬるくても美味しい<笑>冷ちょっとめってゃ美味いわ。<笑><笑><笑><笑><笑> あいいい買っただ得たものは梨と。 ライチ買いましたトトあれあとマンゴー買えばいいのかマンゴーか桃か先輩マンゴー一箇所で買ってこようかなじゃあちってみようん、マンゴー買いに行きますこの<笑>辺だと使用するここで買いますありがとうございます 食べました チ